日常演武の食た日記にようこそさて本日の演目はこちらそれでは演武開演ハットの新作ピザハットメルツそして焼きたて宇治抹茶パイを食べたいと思いますはいこちらハットメルツね最近なんか自分は結構 YouTube で、ね、くすんで見るんですけどこういう風に三角形で挟まれたピザをこのトマトソースとアボカドソースにつけてみてください 味はベーコンポテマヨ、マルゲリータ、スパイシーチキン、ミートラバーなんですけど、あれ、1つしか食べないのもしかしたら、普段の自分の食事、を、動画を見てる方は、あらそう思ったかもしれません。はい、そんなわけありません、<笑>ここにちゃんと4種類、全部あります、ただ、これ、一度に机のに載せて見せるって、絶対無理な大きさなので、こうやって、ちょっと1つだけ代表ね、見させてもらいました。まあ 何か代表でっていうのはいつもやることですかねはい中にはちょっと見えづらいですけどソースもちゃんとありまーすただでちょっとソースつけて食べてるとこ見せたいんですけどこれほろりと落としたりすると悲しい部分になるので申し訳ないんですけど下の方に行かせていただきますねそれでソースなんですけどまずトマトから<笑>えーっと テレビさんも結構暑いのであまり長くは持てませんではトマトがついて赤くなりましたねいただきますチャンネル登録よろしくお願いします<笑>どうソースと合うかしら私はそしてソースの味は そうですね、トマトソースは結構甘いのかなと思いきや意外とトマトの酸味も効いていますね一方のアボカドはうーんどうなのかなこれまあアボカドの味が生きているといえば生きているのかもしれませんがどうもちょっと違う気もしますそしてピザは生地はサクサクしていますし中のチーズはとろーり 上に乗っているのとはまた違った食べやすさと美味しさがありますねうん今後違うソースでも食べてみたくなる美味しいピザですあとバリエーションやソースもっと増やしてもらいたいなピザハートさんもし見てたらお願いしますねってそこまで言えるような立場でもないか自分はごちそうさまでしたまず すべてのピザに共通している部分として外側の生地はサクッとした薄いクリスピー生地で口 に, しゃかんだ口に入れて噛んだ瞬間にしっかりとサクッという心地よい音を届けてくれました何で言葉まで噛むんだよ言葉あかんだらあかんだろうって突っ込まれそうですけ、ね、どソースなんですけどトマトソースは結構トマトの酸味と甘さのバランスが良くてんだ ケチャップに近いんですけどケチャップよりはちょっと酸味も入ってさっぱり食べられるソースでした一方はアボカドソースはちょっと主張が控えめかなただ自分はアボカドでうソースっていうとなんとなくわさびが入っているそうなイメージで少し不安だったんですがそれは入っていなかったです結構まろやかではあるんですけどトマトソースに比べると少し主張が弱くてピザに食われてるかなという感じでしたなので自分はソース2種のうちおすすめするのはトマトソースです で、ベーコンポテマヨはほくほくとしたジャガイモの食感がおいしかったですミートハワーは何だろうソースに気を取られてたのかあっさり食べて結構あっさり食べてしまいましたねお肉はって思いますスパイシーチキンはハラペーニョの刺激が結構ビリビリときましたでもああもうダメだーっていうようなそこまで強烈な辛さではなく食欲をツンツンと続いてくる程よい刺激ですで、最後に食べたマルゲリータは トマトソースとはまた違った酸っぱさが強いトマトを口の中でじゅわっと広げるくれてさっぱりとやこの4つだとまあ好みは分かれると思いますが自分は刺激のあるスパイシーチキンが一番美味しかったですそして焼きたて宇治抹茶パイ何だろうな宇治抹茶クリームどいかと思ってたんですけど結構クリームかもしれませんが食べた感じは結構あんに近かったですちょっっととの中でまろやかにさっぱりとした 甘さを届けてくれておいし外側のサクッとした生地とよく合う美味しい抹茶あんでしたさて今回食べた8トメルツ4種の中で自分はピリリとした刺激があって変化をもたらしてくれたスパイシーチキンが一番美味しかったのであなたが辛いのがお好きであればぜひ食べてほしいです代表としてご添乗させていただきます、はい、それでは